みなさんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。2016年版使用機材の紹介、イエーイイエーイということで、僕が普段使っているギターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。過去にも何回か使用機材の紹介動画みたいなのを作ってはいるんですけれども、いまあ、未だにコメントでちらほらと。 新しいのを作ってください、新しいなんか紹介動画を作ってくださいみたいなコメントをいただきますので、まあ、ちょっとから久々にやってみようかなと思った次第でございます。2016年版ということで、ちょっとラインナップが変わったりとかしているんですが、まあ、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。それぞれのギターに対する話なんかもちらちらさせていただきますので、まあ、今後のギター選びの参考なんかにしていただけるとまあ嬉しいなという感じでしょうか。イエスそんな感じです。とりあえず、1本目にまずご紹介させていただきたいのは、こちら、ビル・ローレンス。 とといいいううメーカーーカの BL-1 というギターでございますすごい古い動画から、ね、ずっと登場し続けているから、まあ、普段動画をご覧いただいている方々にとってはすごくおなじみだと思うんですけれども、まあ、いまだにやっぱりこれは使っております、うん<笑>まあ、ビル・ローレンスというのはピックアップのメーカーなんですけれども日本の工場がビル・ローレンスという名前を借りてブランドを借りて日本で生産していた 昔ながらの純国産ギターって感じです、ね。80年代初めから半ばぐらいにかけて多分すごい流行ってたと思うんですけれどもで、定価が7万8万くらいだからお店で6万円ちょっととかで買えてたようなてたような、うなそんなに言うほどいいっていうわけでもないギターってことなんですちょっと弾いてみるとこんな感じ。うん んな感感じじののジジジジャャャャキ系ジャキジャキキ系系サウンドのギターって感じです。L500 というピックアップが入っているんですけれども、これがとにかく特徴的でございまして、もうどんなアンプを使っても、どんなエフェクターを使っても、すごくドンシャリになるという、えー、すごくありがたいのか迷惑なのかわからないような特性を持っております。まあ、この、ね、ドンシャリっぷりが、まあ、好きな人はもう大ヒットするようなギターなんですが、まあ、そのドンシャリすぎるかゆえに、若干扱いにくい側面もあったりするのも事実でございます。 えーまあ、そんな感じです。このギターに関しては、弦高をすごいこのベタベタに低く設定しているので、まあ、かなり弾きやすい状態になっております。動画をご覧いただいている方々の中に、少なからずこのギターを触ったことある方、弾いたことある方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、みんな、 原稿弾くっつって驚くぐらい皆<笑>さん驚くぐらいに原稿がすごいベタベタな感じでございます<笑>でまあフォムバッカーなんでねやっぱりそのパワーある感じしますし。えー 6、まあ、系を弾くときには必ずこれを使うかなという感じでございます。自分はたまになんか年に何回か忘れたころにふと思い出したかのように、このポール・ギルバートに超ハマる時期がやってくるんですよ。それで、うね、ううひたすらおらおらおらおらおらおらおらおら、おレおレおレレみたいなことを演り続けて練習し続けるわけなんですが、まあ、そのときはこのギターを必ず使うかなという感じです。まあ、本当にもう原稿をめちゃくちゃ下げていたので・・・ めちゃくちゃ引きやすいという感じでございます。BL1。ある程度、弾数は出ているはずなので、そんな頻繁に出 て, きてるわけじゃ出てくるわけじゃないんですが、欲しいという方は中古をずっとこう、ね、しぶとく続けてあ探し続けていると、たまにひょっこり忘れた頃にやってきたりとかします。でまあ 今でも多分4万円とか、そのぐらい、3万とか4万とかで買えるようなギターだと思うので、まあ、興味があったら探してみるのもいいかなと思います。僕自身も3万円とか、3万5千円とか、なんかそのぐらいで買ったような覚えがあります。そんなに高いギターではないです。でもまあ、さっきも言いましたけれども、その80年代の気合が入っている頃のなんか純国産ギターみたいな感じですげえ作りがいいですね。でもまあ、どんしゃりすぎてちょっと使いにくいところもあったりなかったり。 という感じです。次に行きましょう。じゃあ、次はこれで。バカン、えっと、フェンダー USA のアメリカン・ビンテージシリーズというギターでございます。ビル・ローレンスから一気に価格帯が跳ね上がるんですけれども、まあ、こんなギターも使っていたりとかします。アメリカン・ビンテージシリーズ、まあ、通称ビンストとかって言ったりとかするんですけれども、その名前のとおり、まあ、割とこのビンテージ志向の。 ギターではあります<音声>そのいい感じにいい感じに枯れてていい感じに腰があっていい感じに音圧が整っててすごいこのバランスがよくて使いやすいって感じですね。<音声><音声> 感じの音です。ちょっとアンプから出てる音が、ね、あんまり大きくないからちょっと分かりづらいかもしれないんですが、本当にこうね、刈具合とか音圧とかその辺がすごくバランスを取れてめっちゃ使いやすいっていう感じなんですよね。<音楽>たまにバンド で、使ったりすするんですよ。普通にこうリハーサルスタジオにこれを持っていったりとかするんです。でそのときにそのエフェクターとかアンプとかも特に持っていかずに、本当にこのギター本体とそのシールド1本で行ったりとかして、まあ、マーシャルに自我差ししたりとかするわけなんですよ。で、こうすげえシンプルなセッティングですけれども、ね、なんかマーシャルとかからでっかい音をこうガーッと鳴らして、ギャーッと弾くと、すげえ音がボーンとなってきて、うわあこのギターすげえいいギターみたいだ な, みた い, だなみたいな感じで、まあ、改めて感心することが多々あるんですが、 本当にあの大きい音を出したときにすげえその違いがわかるというか、その完成度の高さがわかるというか、なんかそんな感じのギターでございます、うん。シリアルから調べてみると、1996年か1997年生まれらしいんですけれども、ちょっと具体的な品番に関してはよくわからないという感じでした。中古で買ったんですけれども、なんか正直、機種とかに関してはよくわからない感じですね。シリアル見て・・ あのアメリカン・ビンテージシリーズっていうギターだってことを知りましたし、なんかフェンダーの何かっていう感じでずっと認識しておりましたが、えー、ビンストらしいです。アメリカン・ビンテージらしいです。まあ、アメリカン・ビンテージシリーズ自体はね、球数がすごく豊富で、今でも全然普通に手に入るので、気になる方は探してみても良いんじゃないでしょうか。 結構フロントにした時のこうねなんかモコモコ感もすごくいい感じで。うんうんボコボコ 感じですごい腰のあるガッツの効いた音ですげえいい感じです。でこの、ね、適度な枯れ具合がすごいのが僕の中ではすごく良い感じなんですよ。まあ、あんまり登場頻度が高いわけではないんですけれども、完成度が高くてめっちゃ使いやすいギターだなという感じでございます。外で使って、ね、大音量で出したときに、うわー、すげえな、やっぱこのギターいいんだななんて感心することが多いという感じですかね。えー、そんなアメリカン・ヴィンテージシリーズ、ビンストでございました。興味があったら探してみてくださいませ。 それで、またなぜかハイエンドギターになってしまうんですけれども、こちらもまた紹介させていただきましょう。えー、これもまた動画の中でよく出てくるので、ご存知の方もいらっしゃるかと思 い, 思いますが、バンザントというメーカーの品番を全く覚えられない。STV-R2 というギターみたいです。STV-R2。まあ、これ新品で買ったんですけれども、結構高かったです。それであの、さっきのヴィンストもそうなんですけれども、このギターもそのヴィンテージ志向。 なんでで、すよで。さっきのギター、ビーンストはそのちょうど良い枯れ具合、ちょうど良い音圧なんて言ってましたけれども、こっちのヴァンザントに関しては枯れっぷりが半端ないです、枯れ具合が半端ない。 わかりますでしょうかそのゴンとさみたいなのとかね、その音圧とかはちゃんとあるんですけれども、なんかこのカレっぷり、なんて言うんだろう、このカレっぷり、なんて言えばいいんだろう、このジャリジャリ感っていうんですかね、はい、なんかこれがすげえ強いですね。で、悪く言うと、高温成分がすんげえ強くて。 ちょっと今、原稿が低すぎるというのもあるんですけれども、枯れ感とともにその高音成分がすげえ強くて、どんなアンプを通しても、どんなエフェクターを通してもなんかこンン、万山灯の万山灯ですみたいな感じのこの高音成分がすごいわーって出てきて、<笑>ちょっとこれまた正直扱いにくいギターではありますが<咳>、えー、結構この枯れ感がすごく好きなので、これもまた気に入っているギターです。高かったし。 というのなんか、ジャキジャキっついうんですかね、な ん, かこのなんていうんだろう、軽やかっていうのとちょっと違うんですけれども、うん、なんかうまく言葉では表せませんが、なんかそんな感じの枯れ感が強いっていう感じの印象のギターでございます。で、まあ、ギター本体自体に関してはもうすごい重くないですあの。買ってから正直、ノーメ面って本当にもうちょっとネックいじったりとか、限界だたりしているぐらいなんですけれども、全然不具合がなくて超いい感じです。ただし 1つだけすごくこれ、なんか大きな不満といいますか、本当、これ、なんとかしてほしかったなっていうのがありまして、あの、ご覧いただいている皆様の中に、万山痘使いの方はいらっしゃいますか、万山痘お持ちの方はいらっしゃいますか、あの、塗装薄いのはいいんですけれども、ちょっと薄すぎねえかっていうのじゃありませんか、薄すぎねえかというか、これどうなんだっていうのはありませんか、このお尻の部分を見てみると、こんな感じでもすごいこのボロボロになってしまっているんですよ。 なんかこの塗装の落ち具合、まあ、別に落ちてもいいんですけれどもこの塗装の落ち具合がなんかあんまりかっこよくない落ち方をしてて僕の中でこれはすごいいただけないというかもうちょっとなんとかならなかったのかななんていう感じが少しするところでございます<笑>まあそのね塗装が薄い方が音がいいとかそういった理屈はちゃんと分かってますし別にそれはそれでいいんですけれどももうちょっとこのかっこいい なんか、このみすぼらしい感じではなく、もうちょっとかっこいい塗装の打ち方とかってできないものかなと、そこだけすごく不満です。高かったのに。まだ買って4、5年しか経ったらいいんですけれどもね、このボロボロ具合。で、また、 デカールもちょっと剥がれかけたんですよ。デカールといって、このどのギターでもここにヘッドブ分にあのなんかこうロゴが入っているじゃないですか、メーカーのロゴが。それで、バンザントももちろん入っているんですけれども、このデカールというシールとはちょっと違うんですが、シールみたいな部分が剥がれかけたんです、一時期。ある日、ちょっと突然なんかこのバンザントの文字が浮いてしまっていて、やべえ、これパリッといったら全部剥がれるぞみたいな瞬間に出会ってしまって、 本当は全然よくないですけれども、本当は絶対に良くないんですけれども、ちょっとこの割れた部分に接着剤を流し込んで、えー、接着をしました。この万山ンントのデカール、この万山ンントの文字がこのギターからなくなってしまったら、このギター単なるボロボロのギターじゃねえかと思って、そのときはさすがにちょっと焦って、ね、相当接着剤を流し込んで、えー、無事事なきを得たような感じです。そんな感じで、ちょっと塗装がも少ししっかりしてくれればいいんですけれどもね。 バ ン, ザンド使いの方どうですかすごい共感できませんか分かるってなってると思うんですけどどううでしょう<音楽>、えー、ギター自体問題ないんですけどね。 ギター自体はすごい面白くないです。すげえいい感じです。ちゃんとこの音圧もあり、腰もありつつ、ゴムもありつつ、枯れ感が凄まじいと。えー、でも、この塗装だけという感じですね。まあ、すげえ高いギターになってしまうんですけれども、まあ、興味がある方は調べてみてくださいませ。バンザントの STV-R2 というギターでございます。まあ、こんな感じで、ストラトシェイプのギターが多いのは、僕が単純にストラトが好きだからという感じです。 それで、前あの機材紹介動画を作ったときには、サドウスキーがもう一台いたと思うんですけれども、あれはサドウスキーのメトロラインの R1 というギターでございまして、生徒さんがあ欲しいという生徒さんがいたので、その生徒さんに譲ってしまいました。うんなので、これから動画に登場することはないでしょう。サドウスキーさん、今までありがとうございましたという感じでございます。あのギターもあのギターですげえよかったんですけどね。ちょっとストラトばっかりやってもしょうがないという気持ちもあって。 欲しいという人もいるし、まあ、じゃあしょうがないっつって譲ってしまっ た, 譲ってしまった次第です。他にもジャクソンのギターとか、の他にもスクワイヤーのジャズマスターとか、なんか色々そういろいろそういうのがあったかと思うんですけれども、その辺も全部引っ越しの際にあげちゃったので、えー、もう動画の中に登場することはないという感じです。一応、まあ、今持っているストラト、持っているストラトというか、弾ける状態のストラトはもこの3本だけです。 あとはもう弦外して弾けない状態のストラートという感じなので、これから動画に登場するのはこの3本どれかの確率が非常に高いそして、私が持っているこの唯一のレスフォールタイプのギター、こちら、グレコのおそら く, おそらく EG600 であろうギターでございます、えーと。シリアルから調べてみると、1979年だっけ 1979年製ですね。79年製のおそらく EG600 という機種であろうというギターでございますあの。ネットで調べてみると、その当時のグレコのカタログがいろいろ落ちているんですけれども、おお、ゴンブトウ、えー。なんだっけ。その当時のグレコのカタログがいろいろ落ちているんですけれども、その当時のグレコってなんか・・・ もう同じような見た目で、ちょっ と, ょっとしたスペック違いでもいろんなラインナップを揃えてて、<音楽> EG300 とか400、500、600と か, なんか900と か, なんか1000とか2000とか、なんかそんなようなラインナップがすげえたくさんバーッとあったんですよ。で、一応、このカ タ, ログカタログのスペックとこのギターを比較してみるに、たぶん600じゃないかななんていう感じです。あとはこのピックアップを、ね、パカッと開けて、このピックアップの品番を見れば、 このピックアップが何かを見れば確実になってくるんですけれども、ちょっとめんどくさかったので開けら、開けなかったです<音楽>。やっぱりレスポールなので、ね、こんなゴンブとサウンドがするわけそううものですから。 ついついこんな感じになってしまいますよね。ま<音声>普通にこのゴムブトサウンドレスポールタイプん<音声>レスポールタイプならではのゴムブトがすごい魅力的だみたいな感じにます。 そんな感じのギタれ で, で、こ, のこっち側、えーと、フロントでしたっけ、これは。フロントにした時のこの、ねうん、音符ときのコンブトップりもなかなか秀逸で。うんうん 音色はするギターでございます。うーまあ、レスポールならではのゴンブトサウンドがすごい特徴という感じですよね。あんまりレスポールを弾く機会はないのであの、これまた正直登場頻度としてはそんなに多くないんですけれども、まあ、すごくたまにレスポールが必要になるときが出てくるので、そのときにこれが出動するような感じでございますで。ちょっと全然関係ない余談なんですけれども、先日アップロードしたレスポールの説明書という動画で、まあ、このギターが、えー、登場いたしました。でそのときにコメントで、 予言だけけペグが変わっっているるんんですすねってコメントしした方がいらっしゃるんですけども、よく気づきましたね。もうその方、見てご覧いただいていますでしょうか、今。すげえびっくりしました。というのも、あのこれ、中古で買ったんでそのオーナーさんが、前のオーナーさんがなんか交換したんだと思うんですけれども、ここだけそのペグが変わっているんですよ。コメントいただいて気づきました。<笑>コメントいただいて気づきました。あ、本当だ、ペグ違うっつって。もうそのぐらい全然見てなかったです。 で、まあ、79年っていうことは、まあ、今から40年近く前のギターになるわけなんですが、まあ、今でもこうやって普通に使えるからすげえなって感じですよね本当昔の純国産ギターっていうのはなんかすげえ秀逸というかなんかすげえ半端ない気合を感じるよう な, なんかそんなイメージでございます、まあ、ネック周りとかは全然問題ないんですけども唯一唯一ちょっとこの不具合が出てしまっているのが、まあ、このバインディングですかね この上のバインディングがちょっと剥がれてしまっているというか、割れてしまっているので、ここがピロピロしているんですよ。かこれがなんかこう演奏中に、ね、共鳴してビリビリっていったりとかするんですけれども、まあ、不具合としては本当にそれぐらいですからね。それ以外は本当に何の問題もなく使えているので、もう半端ねえないなと思います。 you こんな感じの音のギターでございます。普通にもう、ね、いい仕事してるわって感じですよ。こんだけ年数たってもちゃんと使えるんだもんな、うん。で、全く悪くないです。全く悪くない。もうすんごいいい感じです、まあ。そんな感じで、グレコの EG600 であろうというギターでございました。ピックアップくらい開けて調べるという話ですけれども、ちょっともうね、そういうのがでねちょっと面倒くさくて調べなかったです。で、この辺から ちょっと見慣れなギターが登場すると思うんですけれども2014年、2014年のくれぐらいにこんなギターも手に入れております。ヤマハの SA90 というギターです。SA90。えー、とシリアルから調べてみたところ、すっげえ古くて、えーと、1973年の9月生まれだそうです。これまたああ、奇遇って感じですよね。あの僕、1983年の9月生まれなので、ちょうど10個年上。 って感じなんですよ。ちょうど10個年上。僕、今32なんで、この人42歳って感じですね。で、僕、9月生まれなんですけど、この人も9月生まれと。わおあら偶然<音声>でその当時、ヤマハの SA シリーズ、こういうセミアコのシリーズは、30とか50とか60とか90とか、まあ、いろんなこのグレードがあった中で、90という一番グレードが良いやつだったみたいでございます。で、まあね、実は・・・。 もうこのギターは最近も気に入りすぎてしまって、うん、もうずっとこればっかり弾いているような感じです、うん、その 2014, 年に2014年の暮れにその知り合の方から譲っていただいてとりあえずあのもうめっちゃ がっつりリペアをしたんですよ。ネック周りの状態があんまりよろしくなくて、結構音詰まったりするところが多くて、音出ないところが多かったんです。なので、ネック周りをいつもお願いしている方にガーッとお願いをしました。結果的にフレット交換と、あと、地盤修正とかかな。あと、ナット交換とか、あとネック調整。まあ、本当にこの辺全部やってもらったような感じです。でも、フレット交換とかってこの接着している ネックだと割高料金になるし、バインダーバインディング。この横の白いのが入っていると割高料金になるしあとこのナットのサイズがちょっと大きめで特殊だからっちゅう感じで特別価格がとってもたくさんかかって7万とかそのぐらいお金かかっちゃったんですけどで、ね、ちょっとうわそんなかかるのはちょっと半端ねえなっていう気持ちもあったけれども。 戻ってきたらもう状態がめちゃくちゃ良くて、わあ、ほい、って感じですね。最近もう何を弾くにしても、もうずっとこれを使っているような感じです。もう超絶大きめ。 オッケーこんな感じの音でございます。すげえ、なんか超いい感じじゃないですか、超いい感じじゃないですか。 でもこうやって歪ませて使うのもいいんですけれども最近僕のスタイルが少し変化しつつありましてあんまりこう歪ませてこう バ, リバリバリバリバリバリバリとかそういったことをやらなくなってきたんですよ<笑>なんかこうなんかバリバリバリバリなんだろうなんかこういったことをあんまりやらなくなってきたんです どっちかというと、このエロい音を出すことになんか夢中になってきたという感じですかね。もう本当にこの SA90 はです、ね、本当にこの、ね、あの音の艶といいますか、腰といいますか、この色っぽさ、色気とかもあったりとかしていて、なおかつこのセミアコースティックギターならでは の, この甘みというんですかね。まあ、平たく言うとエロいということなんですけれども、エロい音が超出るんですよ。すごいいい感じですよ。ちょっとやってみていいですか。すげえいい感じですよ。 感じの音このなんとも言えぬなんとも言えぬこのこのエロさわかりますでしょうか Thank、mm -hmm. you. するギターでございます。ヤマハの SA90。まじ本当に最近超気に入ってる感じです。もうずっとこれ弾いていると、も、ま、う、あ、時を忘れてでずっとこれと遊んでいたくなるぐらいの、もうん、そのぐらいのお気に入りって感じです。な、うんでまあこれから動画の中でま登場するかもしれませんが、えー、そんな感じでこのギターもよろしくお願いいたします。ということで、す。調べてみると SA60 は結構あるんですけども、うん、SA90 ってあまりないみたいですね。 ヤマハの SA90、当時、たぶん新品定価が9万円ということだと思うので、まあね、今、中古で手に入ると思ったら、たぶん9万円とか、そのぐらいで手に入るとは思うんですけれども、まあ、興味があったらちょっと調べてみていただけると、これ、幸いですという感じです。いや普通にそのね、品番、全く調べてなかったから、よく知らなくて、まあ、どうせ SA60 だろうなと思ってたんですが、シリアルとか調べてみたら、SA90 で、ちょっとびっくりという感じです。 まあ、元からすげえいいギターだったので、気に入ってて別に品番はどうやっていいんですけれども、まあ、やっぱりいいギターだったんだなみたいな感じですね。そんな感じでまあ超お気に入りのギターでございます。ただ、唯一の欠点があるとしたら重いという感じです。あっ、もうちょっと弾いていいですか。<笑>最近その僕が。 ライブをするときって、そのアコギー1本で演奏することが多いんですけれども、この間たまたまちっちゃい箱でまたやる機会があったので、ちょっと試しにエレキ ギ, ギターでもライブやってみようと思って、これを持ってったんですよ。で、そのときにね、ソロギターっぽいスタイルで演奏してみたんですけれども、もうこのギター音がめちゃくちゃいいからもう、もう、すごい気持ちよくライブできたという感じのエピソードがございます。ちょっとやってみていいですか、そのこの間ライブでやったギタやつを。 意外とこっちにせずにこれね外側のんだっけ リ, リアでしたっけリアで鳴らすという。 Bird. そうまあ、演奏していたわけなんですが、本当にギターとシールドを1本だけ持てっていって、向こうの箱に置いてあるアンプで演奏したりとかしたんですけれども、まあ、そのときに、ね、なんか初めて人前で弾いてわ、やっぱこのギターめっちゃいいなみたいな感じであのひたすら感心をした出来事がありましたということです。で、最後の1本、こちら。私が2016年1月現在、最新で手に入れたギターという感じでございます。東海の ES185。 というギターでございまして、これもうと年末かな年末、12月にちょっと知り合いの方から譲っていただいたギターでございます。これもまたすげえいいギターなんですよ。ほんまにもう半端ないいギターですね。これもまじ半端ないです。<笑>まあ、ES335 というのはギブソンのギターを目指していると い, というか、コピーというわけじゃないですけれども、<笑>まあ、ちょっと真似て作っているギターなんですが、 もうこれやったら335いらないんじゃないの？っていうぐらいにもうすごい。いい音が。します。もうこのね。あのこのエロいトーンがですね。ほん凄まじい。 最近ハマっているギタリストとして小沼洋介さんとジョーパスっていうのがあるんですけれども小沼さんのスタイルとかは割とはその SA90 でも真似できるというか弾けるんですが、うん、ジョーパスみたいなことをするためにフラットワウンドを貼ったギターが欲しいなとちょっとこう思ってたんですよ。 それで譲っていただいて、もうこれをジョーパススタイル専用のギターにしよう。専用というわけではないですけれども、もうこのギターもフルフラットで使っていこうみたいな感じで、<音楽>とりあえず、えー、といただいてからは、えー、やったこととしてはネック調整と、あとフラットワウンドを貼って、弦高を高めにちょっくらセッティングしております。<音楽>あのフラットワウンドというのはこのツルツルする太めの弦という感じですね。あのこの 巻き弦がツルツルして平らなんですなんで、す。これにすることによってまた こ, う、ね、このエロさん前回のこの丸い音が出るわけなんですけれども<音声>、まあ、これをやってみたらまたすげえいい感じで「はあって感じで「はぁ」「はんばね超いい超いいぜ」みたいな。 丸さがすげえ僕の半端なくでえから。 ですこのエロさたまらんたまらんという感じです、えー、分かりますでしょうかこの丸みのある感じえー、とまあこれフラットアンドを張っていることによって、まあ、こんな感じでねモコモコした音になっているっていうの結構大きいんですけれども単純にこのギターの作りというかもうすごいこの元の音がもう良すぎてもうたまらんっていう感じでございます手がすげえ長っこの動画<笑>えー、普通に5本のギター弾いているだけのいなのに長げなこの動画、まあ、まあでもそんな感じでございます、えー、こんな感じで T 東海の ES-185 というギターも実は近頃手に入れておりますということでございます。えー、よかったら参考にしてみていただけますと、これ幸いです。もう個人的な意見としては、そんなに 3-3-5 をたくさん弾いたことあるわけではないですけれども、こんなにいい音がするなら、3-3-5 を買わなくていいんじゃないかなと思ってしまうぐらいにもとっても良いギターでございます。 本当にもうこれはもう 超, 超, 超絶いい超絶いい本当にこのギターさっきの SA90 もそうですけどもこのギターも弾き始めるとずっと弾いていたくなるぐらいに。 こんなギターですということでございました。えーまあ、参考になるところはあったのかないのかわからないですけれども、とりあえずまあ以上な感じです。この動画で紹介させていただこうかなと思っていたい た, だいたギターはまあ以上でございます。まず、ビル・ロレンスは BL-1 という機種で、フェンダーの &USA はアメリカン・ヴィンテージシリーズの97年生まれか96年生まれかのどっちかのよくわからないやつ。でサドウスキーじゃないやサドースキーはもういなくなってしまったんです。 ワンザントは STV-R2 という機種。で、グレコに関しては多分シリアルから見るに79年製の EG600 ではないかと。で、ヤマハは SA90。えー、と73年製の SA90。で、これは ES185 という感じで、まあ、何気にちょっといいギターがそ<笑>ろってきてしまってはいるんですが、2016年1月現在の滝沢ラインナップとしてはまあこんな感じです。他にも、まあ、エレキギターあるっちゃあるんですけれども、まあ、その他はあまり使わないかなという感じですね。あの ここに3ヶ月で引っ越しをしているんですけれども、引っ越しの際にギターを15本ぐらい処分したんです。もうね、使わないからと思って、もうね、欲しい人みたいな感じで欲しい人にこう、ね、バーッと全部あげちゃって、結構な本数を減らしました。で、この辺に残っているのがね、もうこれはあげたくない大事なギターなので、この辺は残しているんですけれども。 これから機材が増えることもそんなにないかと思います。わ、え、り、ー、とこの辺でもゴールというか、終着点かなという感じのラインナップになってまいりました。<笑>が、もしかしたら、えー、あと1年くらいしたら買っちゃいました、手っと言っているかもわからないですけどね。で、れ、まあ、エレキギターに関してはまあそんなところです、えー。もし興味があるもの、なんかこう好みのものといいますか、あれ、いいなとか、これいいなとかがありましたら、えー、ちょっと探してみていただきますと幸いでございます。はい では、今回の動画もめちゃくちゃ長くなりましたけれども、そんな感じで終わりにさせていただこうかなと思います。また違う動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。